こんにちはミカです日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます今日はおやつにぴったりなプチチョコパンを作っていきますよまずアーモンドの下処理をしていきましょうアーモンド 20g を包丁を使って細かくカットしていきます硬いのでね手を切らないようにしてください ボールの方に強力粉 130g。電流粉 20g 単位を使っていきましょう。ここはですね。ここは無糖を使っていきます。15g。インスタントドライイースト 3g。塩 2.6g 3g 測って少し減らすか ？2。グラム測って少し足してください。お砂糖 13g。 上白糖でもグラニュー糖でもきび糖でもいいですよカードの丸い方を使ってざっくり混ぜ合わせましたらお水 110g を加えてさらによく混ぜていきましょうお粉が結構残りやすいのでカードでね切るようにして混ぜてあげるとお粉が入りやすいです、まあ、多少お粉が残っててもいいのでだいたい混ざったかなと思ったらテーブルに生地を出していきますボールに残った生地も 材料の一部なのでね、きれいに取ってくださいねはい、そしたらね、さらに材料を混ぜ合わせていきます手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻す、をしていきましょうたまにカートの平らな方を使ってかき集めてあげてしっかり混ぜ合わせていきます手と一緒に生地が戻るようになったら今度はこねるという作業をしていきますよ 右手で左奥左手で右奥という形でしっかり生地を転がしていきましょう生地がピーンと張って弾力が出ましたらグルテンのチェックをしていきますグルテンがしっかりできましたらバターを混ぜ合わせていきましょうバター 15g を細かくカットして茶巾状に包んで押して戻す押して戻すやるんですけどねそこのところのね動画がねうまく撮れてなくてごめんなさいいきなり混ざってる動画になっちゃったんですけれどねしっかり混ぜていってください はい大変です大変です動画はどんどん進んでっちゃいますねはいバターが混ざりましたら生地を広げて先ほどカットしておいたアーモンドの一部とチョコチップ 20g の一部クランベリー 20g の一部を乗せてあげて具の乗ってない方の生地を剥がしてかぶせますでかぶせた上に残りの具を乗せてあげて具の乗っていない生地をかぶせましたらカードの平らな方を使って切って 重ねて切って重ねてという形で具をしっかり混ぜ合わせていきましょうあやっとねあの追いつきましたね良かったですはいだいたい混ざりましたら生地を丸めていきますしっかり丸めていきます生地の表面に具は出ちゃってもしょうがないと思っててくださいね具の量がすごい多いのでねはいそしたらボウルに入れて乾燥しないようにラップをしましたら30度の発酵器で50分見ていきます だいたい 1.8 倍ぐらいになるまで発酵させていきましょうはい、50分経ちました生地膨らんでますねピンガテストしていきます人差し指の第二関節までお粉をしっかりつけてブサッと穴を開けます穴の大きさが変わらなければ OK ですそしたら台に打ち粉をして生地を出してあげましたら、平らにしてあげて 軽く丸めてベンチタイム10分とっていきます乾燥しないようにラップをかけておいてくださいね10分経ちましたはい、成形していきます天板にクッキングシートを敷いておいてください表面に打ち粉をして綿棒で軽く伸ばしていきます厚さ1センチぐらいですね大きさは1 5る1 5ぐらいですかねはい、こちらを4本にカットしていきましょうもうね。 適当でいいです。今日は楽ちんですよ。こういう時ってね、あの気を付かなくていいのでね、のびのびと作れちゃいますよね。はい、適当にカットしてきます。ただあまり大きさ変えないようにしてくださいね。大きさがかなり違うとね、今度調整時間変わってきちゃいますので、大きさは揃えます。形は自由でいいです。具がちょっと落ちちゃった場合は、生地の中に入れちゃってください。 最終発酵の時にね。膨らみますので、生地同士がくっつかないように適度にね。隙間空けといてあげてくださいね。はい、こちら最終発酵です。3 5度の発酵器で30分見ていきます。室温発酵させる時には乾燥しないように上にラップをかけておきましょう。だいたい高さがね。1.5 倍ぐらいになればオッケーです。その間にオーブンに予熱を入れといてください。1 8 0度で予熱を入れていきます。はい、30分経ちました。膨らんだの分かりますか？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 じゃあですね、これ半分だけもうちょっと甘くしていきますね粉糖大さじ1をビニールに入れてパン半分だけ入れちゃいますで少し空気を入れてくさっと閉めましたらここでね振っていきます粉糖をしっかりまぶして甘いパンとほろ苦いパン2種類にしていきます真っ白になりましたねおいしそうですよねうーんいい感じです そ う, そう私あの時々ですね YouTube ライブでパンのレッスンしてますのでねお時間の合う方はね是非参加してくださいねルーってない方とね全く違うパンのようなイメージですよねいかがでしたかいつもはですね実はクランベリーではなくってフリーズドライのイチゴを使っていくんですけれどもちょっとなかったのでね今日はクランベリーにしましたオレンジピールくるみヘーゼルナッツアレンジをいろいろ楽しんでくださいではいただいてみます まあ、一口パンなので一口で食べたいんですけれども動画なのでちっちゃく切っていただきますうんあのとってもココアの苦味が美味しいですね逆にこちらの白い粉糖をまぶした方は甘みが増してお子さん向きだと思います ぜひ両方試してみてください。ではまた。